今日は猫の島として有名になり世界中から観光客が訪れる大洲市長浜の青島で行われた一斉 TNR 不妊女性手術をレポ ー, ター猫は松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。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 大洲市長浜からフェリーでおよそ30分青島はイワシの豊富な漁場として多い時には889人の島民がいました現在は6人となり猫は200匹以上このままではいけないと猫の不妊去勢手術が行われましたさん手術からはい。 島の様子猫の様様子子猫いかかがですか私自身感じるのは手術したからかどうかよくわからないんですけど、はい、穏やか猫ちゃんがなんかほんわりしたような凶暴性がないいうのをあの感じるあの喧嘩の声もこの45日で聞こえないし餌の取り合いいうこともないしだから。 がんか知らんけどあ、ほんわかした。い、え、い、ー、感じになったかなと思う<笑>。現在、青島に住んでいるのは10人以下。猫はおよそ200頭。空き家も多く、天敵も少ないので、猫が繁殖しやすい環境です。県内のボランティアたちが、公益財団法人動物基金にお願いして、この10月、 一斉不妊巨勢手術が行われることにここ動物基準のスタッフボランティア大洲市の職員が協力して捕獲手術そしてリリースを行います青島で手術を終えて。 船で帰ってきて大洲市内のホテルに来ていただいてるんですよお疲れ様でしたはいどうもお疲れ様でした相模さんあの青島っていう大津の島で一斉 TNR 手術をして、えー、リリースをするという、はい、そういった活動を今回していただいたんですけれども、はい、ここまでに来るまでにどんな戦いきさつがあったのか教えてもらっていいですか そうです、ね、あのこの話が来たのが45年前なんですよ猫の楽園というふうに紹介されていたんですけれども実際に行ってみるとやはりその多頭飼育の状態になっていまして非常に体の弱った子や えー、餌をもらえない子、えー、どうしても同じ血筋の猫ばかりになりますので近親交配が進む近親不交配が進むとやはり弱い子が出てくるという形で、えー、どうにかならないかというような声が私どもの方にも、えー、届いておりました。 動物基金創始者の富岡操さんは戦後間もなくから保護活動をしていました動物基金は昭和63年に動物と人の幸せな共生を願って設立されました手術を施した猫の印として耳を桜の花びらの形にカットしますそんな猫を桜猫といいます これまで全国いろいろなところで無料で不妊巨勢手術をしたり手術への助成金を交付してきましたこのあと詳しく様子を聞くよ犬猫猫や猫フェレットウサギハムスター小鳥など。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 あの日本中行くんですけれども猫の多いところ猫密度私の知る限り一番多いです日本一猫密度<笑>世界一だと思います世界一ですか<笑>これは嬉しいようなそうでもないような<笑>そうでもない方が、ねね、上です ね, ねはい決して猫にはいい環境ではないでしょう か, かあの地元 の, あのお世話してる人に聞くとやはりオス猫がですね 子猫を襲うと子猫を殺すことによってお母さんと新しい自分の子想を残したいということをするのでその人はもう毎日のように子猫の死体の処理をしているっていうことがもうそしてとうとうこの10月に青島で一斉不妊去勢手術が行われることになりました。 今回、手術のために動物基金さん来られましたけど、はい、どんなお気持ちでお迎えになったんですか、はい、いや、もう感無量です。もう言葉はもうこうです、ああですっていう言葉ないです、私は。もう、ありがたかったいうのと思う。あの、来てもらえるまで 寝, 寝れなかったです、前の日とか。うでいやって 本当に船が出てきてくれるのか本当に来てくれるんだろうか本当に手術がうまくいくんだろうかあ<笑>日天気になります船が来ますように愛護団体の人来てもらいますようにもうそれだけでその前のほ寝れなかったですよ。うん、到着したスタッフはまず島の猫を捕獲します。 想像以上の数だったためケージをたくさん現地で作成しますこれごと向こうに手術の場所に運びます、はい、で、そこで外から鎮静剤を打ちます鎮静剤を打った後これを切って破って猫の右腕につけて手術がずっと回ってきて、はい でえー、その時に、えー、ワクチンの用いし、今回はもう省きますけどもお、安定剤とかケタミンとか、何をやった、これをやったいうのを書いて、最終的に手術が終わったら、しっとりのサインをやってで、えー、この40001番の同じ番号のところに猫が戻るという、そういうシステム。す私たちは もう2020年には猫の殺処分はゼロにしたいという思いで、えーまあ、全国の皆さんから、えー、何とかしてほしいという悲痛な叫びが聞こえてこられま す, ますのでそこを何とかしたいというこの1年で頑張っております佐々木さんは普段からも青島に通われて、はいね、いろんなケア活動をされているということなんですがです、ね、今回とうとう一斉手術と。 ほーっと、ね、できる実は本当に一回多分あの青島のことを聞くのにもう小さなこんな小さな猫がもう妊婦さんであの妊婦本当小学生妊婦みたいな感じでそれを見てしまっていたので、うん、もうそれからこれは何とかと思ったけどなかなか難しくて。あの 行政さんもそうだし、島民さんもそうだし、みんなのこ気持ちがこう一緒にならないとできないことです。手術に向かってということにはなかなか な, かならなかった。なかなか難しかったですね。親子 で, 親子で今回ボランティア参加ということで、はい、今回勉強になったこととか学んだことってどんなことですか。そうですね。そのその、200頭近くも一遍に見ることってないので、うん、戦争だったね。戦争ですね。<笑><笑>あれはちょっとなかなかないんで。 すごい勉強になりました近くで見れて青島でのプランっていうのはどういった感じだったんですか当初ですねまず9月にやる予定だったんですけれどもそうそうそうそう台風が来ましてまし、ね、飛行機は飛ばないそして連絡船がすぐ止まっちゃうんですね<笑>あそこは小さな船なの で, で、えー、直前になって中止になってで今回の日程で。<笑> なんとかやることが決まったんですけれども、はい。今回もまたねスケジュール大変だったと伺いました。そうなんです。その通りなんです。また台風が来ました。また来ました。<笑>はい、それであの本来ならば3日かけてやるところを、えっと10月の、はい、3、4、5でした、ね。はい。はい。 宿泊施設はない自動販売機もな い, ない車もないのが青島なんですけれどもあのご無理を言いまして、うんうん、雑魚寝でもいいから、あのー、手術会場の1階をお借りしてそこでみ本来日 帰, りあの帰ってまた次の日行く予定だったんですけどそうですそれを宿泊して、はい、夜の10時まで先生たちに頑張っていただいて手術をして、ね、手術です。 もうボランティアさんはひたすら捕まえる。<笑>ひたすらお世話をする。先生はひたすら手術。はい。坂上さんは。まあ、周りでワイワイ。わいわい。まあ。盛り上げて。そういうことだったんですね。猫は。寒い日や雨の日。車のエンジンルームに猫が入っていることが。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 今回の手術は何頭ぐらい？はい、えっ、ー、と結局ですね、えー、172頭の手術ができました。それを1日半でってことですよね。もう、まあ、1日ですね。<笑>朝の9時スタートで、えー、夜の10時に終わったので、大体たい12、3時間で、えー、3と3名の非常に優秀な獣医さんが頑張ってくれましたので。<笑> 夕べは夜の10時まで急遽ロングラン手術ということだったんですが、こんな事態になると山口先生思ってました。あ思ってないです。<笑>あの台風が来たんでで急に急遽そういう形になっちゃったんですね。ええと思ったでしょう。ええと思いました。はい。びっくりしてます。<笑>あでもね、はい、そうするしか。はい。まあ無事に終わったんで。 朝から晩まであのなんかみんなが一丸となって終えたような感じなので結果的にはあ良かったかなとは思います。どれくらいかかるもんなんですか一匹あたりメスとオスで違うと思うんですけど。ですね。と女の子妊娠してなかったりあと発情してない女の子でしたらだいたいまあ十分から十五分ぐらい。 で、あと男の子だともうちょっと早くって、だいたいもうあの、ま、麻酔の時間は除きますけど、手術自体でしたらだいたいもう10秒から15秒ぐらいですかね。<笑>すごい。男の子だともうさささっていう感じですかね。ものば情けする間に。あ、そうですね<笑>。じゃ猫たちの負担もそうはかかってない。 そうですね、やっぱりもうあの野良猫ちゃんなのでどちらかというともうあのそのあのケアがあのできない子もいるのでもう最低限の負担だけで済ませるようにあのちょっと努力してという形になりますかね。予定通りに行かないしまって。 あのすごく大変だった今回も急に宿泊になってしまったって私コンタクトレンズなんですけど、持ってきてないとか。もちろんホテルじゃないですもんね。ですもんね、でも着替えも持ってきてない。ほとんど野宿ですよね。<笑>ですよねあの、携帯電話の充電のバッテリーとかも持ってきてないし。私たちがどれだけ便利なところで普段はあの手術をしたりしてるのかっていうのをとてもあの。実感したあのも う, こう一生のうちでできる獣医さん、そんな経験ができる獣医さんなんていないだろうっていうぐらいの貴重な経験。 いさせていたた。だきましですかですかね。そうです、ねはい、あのどちらかというとすごいいい経験、うん、もうあそこに行ったのもそうですし、えー、あの大変でしたけどあのさっきの島の方お世話してもらってる島の方がもう本当に本当にそのオスで猫に食べられちゃう子猫がもうつらいっていうのを聞いて、うん、本当にありがとうございますってもう行ってもらった瞬間にもうこれはもう頑張ろうと。 思えたので、すごい良かったです。感染症予防のワクチンとノミダニのお薬も投与されました。これまでに手術を済ませていた猫たちにも合わせて実施してくれました。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 青島一世 T. N. R. でボランティア活動をされていた。まずお二方です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。どういったことをされてたんですか。えっ、ー、と、私はあの麻酔の効いた猫たちのあの手 術, 手術の下準備。あのメス猫のお腹の毛を刈ったり、オス猫の玉の毛むしりをしたり。<笑> 耳カットをしたりで手術後のの飲みのあの飲み取りワクチンしたりお薬をしたりですね島で猫のお世話をしてる方が。 あのー、最後出る、私たちが帰るときに、もう涙ぐみながら、本当にありがとうって言って、ハグをね、してきてくださったんです、その瞬間こう、私もこう気が張ってたんですけども、ぶわっとこう涙が出てしまっては、それまで足しげく通ってたボラさんのこととかも考えるとね、夢が叶った日だなと思ったら、もう、いかがでしたか、印象に残っていること。 1泊するようになった時に本当に朝までに全部が終わるのかなっていう不安がすごい体力が持つのかなっていう不安があったのでみんなが体力がもう限界だったのでどうなることかと思いながら最後のねもうあの10匹以下になった時にゴールが見えた時にはみんなであととちょっっだからら頑頑張張ろうって言いながら頑張りましたどんなことをされてたんですかメインは 手術に使う器具の洗浄ですね。はい、あのピンセットみたいなのとかあんなのを洗ってはっていうのをずっとずっとも<笑>ずっとあの階段の上り下りをずっと一階で洗って二階に持ってってをずっとやってました。<笑>まさに縁の下の力持ちですね。<笑>本当ですもう案外大変だったです。はい。<笑>よいしょ はいはい、はいはい、今回あの青島一斉 TNR ということで一斉に手術をするっていうことは猫の不幸な猫ちゃんを増やさないためには大事なことなんですか先生 その捕まってない子がまた次の発情シーズンに赤ちゃんを産んで延々と終わらないんですね、だからこの一気にやるっていうことがとても大切で、もう本当に前頭やるっていうぐらいの勢いでやることが本当にあの成功の秘訣なので、まだ少し捕まってない子がいるのでね、その子も引き続きあのサポートして手術していかなきゃいけないと思うんですけど、あの一斉 TNR っていうのはすごく重要です。あの避妊手術しないととどどんどん増えますすからそうすると、まあ、餌も もね、えー、足りなくなりますし、あとはやっぱりあの喧嘩も増えますからね。ですから、やっぱりあの元を正すということね。それでやっぱり避妊手術が一番効果的だと思います。ここはもう地域猫いてもほとんどもう慣れてるから野良猫いても野良猫のにならんのよ。これだけ慣れてたら、あの子猫生まれたときはもう。 誰も世話できないしこの辺に生まれて夜中に時たま猫の声する思ったら生まれたばっかり赤ちゃんがニャンニャンないとお母さんがいないもうだからそういうの繰り返しだったからもう こ, のこういう大掛かりなことしてもらってもう本当手を合わせてます私うんもう本当なこの70年近く生きてこれほどの感激したいうの まあ、孫は生まれたのも感激ですけど<笑>。うん、まあ、そういう感じです。うん れからもまた島に通われるんですかそうですねあのやっぱりどうしたって全島ほとんど全島なんですけどまだ個人のお家の猫とかもちょっと残っているのとそのあの予定通りの、ね、できなかったって本当5日間の予定だったのが結局はもう2日間。 でもそれは無理な話ででで よ,、ね、でよく<笑><笑>でよくきたすね173頭いて本当に夢じゃないかと思うんですけど<笑>で本当だったらもう少し備紋を作って全頭っていう限りなく全頭に近くっていうことだったんですけどもこれが限界だったのであとはあと相談しながら、うんえっと、島民の方と相談しながら、えっとまあ、あの協力してくださる大津の病院の方と一緒に。 全、えー、頭にもう革新になるように増えないように頑張っていきたいと思ってますあと6人なんですよおじいさんとかおばあさんとかどうなるんだろうちょっと想像つかないんですけど。 最後の残った数がもし島民がゼロになって船も行かなくなったとしても、もしかしたら30棟とかまあ、40棟とかになったらボランティアが分けて、あの猫たちを助けることができる。でも100頭200頭は助けられないからお願いだから減らすために避妊去勢をしてください。ってお願いしてたんですよね。まあ、大島に人がいなくなるときに全棟を引き上げて最後まであのね。見てあげられたらいいなっていうのはずっと思ってます。 今日はどちらからですか。今日は愛知県からです。愛知県 か, いい知県からです。どうですかねこの。めちゃめちゃ可愛 い, いですね。<笑><笑>また来たいですね。本うですか。ありがとう。可愛いね。トラちゃん。名前まで。今もこれであの日にも去勢もしてもらったから増えることがない。お年寄りはもうちょっとずつお隠れになって。お隠れになって目につくとこだったら私らが埋葬してあげる。元気な間は。 今まで通りお世話したいから今まで通りの生活を猫と一緒にするだけですうん。え、青島の餌のご協力についてはえ Facebook のえ青島島民15人猫100匹以上の島というページがございますのでそちらをご覧になっていただければえ送り先というものが まあ、またこのようなです、ね、餌を今必要としていますというようなこと情報が入っておりますのでぜひご覧になってください。よろししくお願いします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 さんの提供でお送りしました。また見てね。